えー、今日の1曲目は「えー、とザ・モサコイソーラン祭」という曲で皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思っておりますぜひ、乱入していただいて皆さん一緒に踊ってくれると幸いですぜひ、入ってください<笑>ぜひ、途中からでもいいん、ね、で交じってくださいいいですかはい。 よろしくお願いします。